皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月30日、武道練習札で武道の下見に行ったところ、サポさんで倒せてしまって、戸惑っている風景です。構成は、自分が旅芸人で、サポート仲間が魔剣士、マケンシ、マケンレスマスターです。討伐タイムは、5分27秒でした。楽勝というわけではないですが、これでも倒せるということが分かったので、安心して野良持ち寄りに行ってきました。 というわけで、2枚持ち寄りに行って、現物が2個出ました。まずは、魔人の勲章を伝承させます。やはり 100% の伝承は、安心して見ていられますね。甘えて33、33% とか66、66% の伝承ギャンブルをやるのはおすすめできません。煽っていくスタイル。さて、次はいよいよ、本命の無限魔王の勲章の合成です。とは言っても、今回は1個だけなので、特に見せ場はありません。